牛なりと豚用のくるめ焼き鳥ダルムはい、ダルムですわおいーこれは何ですかおいおいおいおい豚ですね豚用、落ち着いてしなり、私、私 うっぷるになってるの<笑>ダルムは、腸を意味するドイツの医療用語である。昔、クルメの医学部の学生たちは、それをこう呼んだ。ダルムセンポコセンコです。うしり、はい、あー恥ずかしいだろ。俺のマイハートが荒くる。れは何ですか 牛ですもしもし、牛なりさん あ, <笑><笑>あいい？牛なり、せんぽこもっとおいしくなったよツンツン牛なりツンツン聞いてるのかよ…おいせんぽこ センポコは大動脈が何千回もポコポコ脈打つ様子から命名されたのたとっ豊富なメニューあ、はいよ、お待ちどうぞ、ま、種類が多い審査してあげば何でも焼き取りばいじゃあこれもこれはこれは最高じゃあこれも焼き鳥だったのね豚よ 今日も絶好調だなイエイ久留米焼き鳥の特徴は品数の多さである